Hello, ハワイの甘方インです今日はイースターですね当初トランプ大統領が今日あたりで、えー、自宅待機を解除して普通の生活に戻りたいって言ってた日ですけどやっぱり全然ダメでしたねただアメリカでは今50週中42週がステイホームオーダー自宅待機してましてどうやらその効果が 現れつつあるようですニューヨークでもカーブがだんだんこうフラットにしてるようですし当初見積もられた死者の数が10万から24万だっていう数字が今もしかしたら6万ぐらいに抑えられるんじゃないかこれもみんなアメリカ市民が本当一致団結して。 自宅待機して医療関係の人にあまり迷惑かからないように頑張ってる生徒が出てると言えるかと思いますこのチャンネルでもハワイのピークは5月ぐらいっていうふうに言ってたんですけどそのフォーキャストも実はちょっと変わってきてて昨日の時点ではハワイは今486人感染昨日残念ながら9人目の死者が出ちゃったんですけど。 えー、当初5月中旬ぐらいにもうホスピタリゼーション入院患者数のピークが来るんじゃないかって言われてたんですが実はこの数字を見るとこれは IHME というサイトの数字なんですけどハワイのピークは4月16日4日後ですね、えー、感染者数 感染者者数数と、えー、入院患者数のピークがここに来ると、えー、ハワイでは、えー、ベッドの数が956床あってですねそのうち260使用されるだろうと ICU はなんとハワイには45床しかないそれがピーク時48床必要になるとここで一時的に不足が発生すると言われています。 でえー、死者の数ですね、最大、1日数の数が最大化するのが、えー、17日5日後ですね、1日で6名亡くなれるというフォーキャストです。で、えー、トータルがですね、8月までに101名の方が亡くなられるんではないかという。 プロジェクションですただこれ見ると最後の死者は105月の頭、えー、でそれ以来は死者は出ないんじゃないかっていうふうに言われてますが、えー、思ったよりも被害が食い止められるんではないかっていう数字に変わっていることがお分かかりになるかと思います今のところ外出禁止令は4月の3十。 かな31かなま、えー、でなんであと3週間ぐらいあるんですけどそこででも開放するっていうのもちょっと難しいかと思いま す, けすぎ早く開けすぎちゃうとまたセカンドウェーブで感染者数が増えてしまうっていう恐れがあるみたいなのでうんちょっと5月ぐらいまではきついんじゃないかなって思ってますねあとはいかにその検査数を上げていかないとハワイ にまた観光客の方が戻ってくるような体制はちょっと難しいんじゃないかなというふうに感じてますまずは、ね、でもローカルの住民の人たちの感染者数を抑えることで医療崩壊を避けるというこの方向性は合ってると思うし知事とかの行動も早くてハワイはうん幸いそんなに被害者数が増えてないのかなというふうに思ってます日本でも 緊急事態宣言ですかが発令されたようで、えー、大変な、まあ、辛抱を、えー、されている方が多いと思いますけれども辛抱の先には必ず、えー、トンネルの先には明るい光が、えー、見えてくると思いますのでハワイ、日本とたまに一緒に頑張っていきましょう。それでは、あんたアロハ。